え今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にあります環境省九州地方環境事務所阿蘇九十国立公園管理事務所にお勤めの女性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、えまずお名前と年齢そしてお住まいの地域教えてください、はいえー、と大津花です、えー、23歳家は宮城に住んでいます、はいえー、大津さんご出身はどちらになるんですか えっとますまたどうしてこのお仕事にあのきっっかかけがあったんですもともと公園だとか緑に関わる仕事をしたくてで、えー、と探していたところあと大学の時にちょっと阿蘇の西原村の方によく来る機会がありましてであの草原の景色だとか見ていて阿蘇にで働いてみるのもいいなと思って。 それでここに来ましたあの詳しく言うと大津さん普段はどんなお仕事をされているんですか国立公園の阿蘇地域の中であの巡視をしたりだとか、うん、あとは清掃活動をしたりだとか自然観察会をしたりとかしております。 あの実は私、大津さんとはじめましてではなくて7月28日に阿蘇草原再生シール生産者の会の皆さんのイベントにお邪魔してですねそこでもあのいろいろスタッフとしてあのお客さんを、ね、おもてなししている姿が印象的でしたけれどもあの時とても、ね、大津さん生生ききされてましたね<笑>そうです、ね、楽しかったですねいろいろお客さんが来てくださってで皆さん楽しんで帰ってもらったのでもう私も楽しくさせてもらいました。 あのこのお仕事のどんなところにやりがいを感じていらっしゃいますか、はいえー、とまずもう自然の中で仕事ができてっていうのがもう一番ですね。なんか自分もも癒されながががら仕事ででできてていいいるのでとても気持ちがいいですあとはその公園に来る方と接する機会もたくさんあるので、あのー、その時に楽しんで私も楽しんで仕事ができるようにしています。 ではちょっとプライベートなこともお伺いしたいんですが、えー、現在23歳ということで、えー、結婚願望とかはまだ早いですかね、うん。そうですね。できればいいなと思ってます。うん、あのどんな人があのタイプですか。はい。えー、と前向きな人がいいなと思ってます。うん、あのやっぱポジティブの方が私好きなのと、うん、あといろいろ前に進んでいろんなことをチャレンジしていけるような人がい い, い, いなと思ってます。 じゃあ、そんな人と阿蘇市でデートするなら、やっぱりもちろん、はい…もちろん、もう阿蘇の自然の中を車で駆け巡ったりですね、時には歩いてみたり、アイスも食べながら、はい、<笑>できればいいなと思いますね。ねもうあの、ガイド役はバッチリですね<笑>。<笑>頑張ります<笑>。では最後にですね、あちらのカメラに向かってえー職場の PR をお願いします。はい。えー、っと ここの阿蘇九重国立公園管理事務所では、えっ、ー、と阿蘇の自然に関わる仕事をしています。自然を守ることだとか、あと来る方が楽しんで阿蘇に楽しんで帰ってもらえるように、えっ、ー、と日々仕事をしています。はい、<笑>はい、大丈夫ですか？はい、はい、えー、大津さんは今年の4月から。 お勤め、去年の四月から、はい、はい、失礼しました。えっ、ー、と、去年の四月から、お勤めという、はいえー、大津さんをご紹介しました。では、最後に、あちらのカメラに向かって、はい、ピッサイ。 一緒にお願いします、はい。はい、あの番組を見て勉強してきたということなので<笑>バッチリ決まると思います。は<笑>い<笑>、えー。それでは行きますよ、はいえー。今月のフレッシュマンは、えー、環境省九州地方環境事務所阿蘇、えー、九重国立公園管理事務所の大丈夫ですか？言えてました？はい。はい。<笑>の、えー、大津花さんをご紹介しました。それでは行きます、はい。せーの、フレッシュマン。マンはい、さよなら。